なのんもーー僕はじゃもパルディア地方発シティのジムリーダーそしてネットに動画をアップした。 本日も全世界の皆の者に向けて動画を配信中いやー今日のパルディア地方は晴れてるねこんなに天気がいいとポケモンたちとピクニックに行きたくなっちゃうなでも僕ってちょろっと有名人でしょだからなかなかそれもかなわないんだよねクソまあそんな話は置いといて僕。 とっておきのゲームを思いついたんだみんなのもの気になるでしょでしょう。それでは発表なんじゃこの相棒は何者なんじゃゲームイエーイ今回の挑戦者氏は配信を見ているみんなのものつまり君ルールはとっても簡単今から僕の相棒のポケモンの特徴を言っていくよ で、皆のものはそれがどんなポケモンなのか予想してくれたまえどんなもんじゃ TV でじゃんじゃん投稿よろしくんじゃあもうさっそくゲームスタートうーん何何さわった感じはプニッとしてるよコイールですかププボのあのこれはかみ 動きはちょろっと鈍くて軟気なイメージがあるかなどんな見た目うーん見た目ねこぶが2つあるんだけどそれを目玉と間違えちゃう人が多いんだよねタイプはもちろん電気だよ僕は電気タイプのジムリーダーだからねそうそう電気といえば体が伸び縮みしてお腹で発電するんだよ 僕の相棒のポケモン、わかったかな気になる答えは…次の配信でみんなのものの予想コメントでどんどんバズらせ… じ, じゃ、なかった次の配信までに、どんなもんじゃ TV で